動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。この動画は面白いと思っていただけたら、コメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。現在地、上越市の高田城市公園の一応園内だと思います。何せ初めて来たのでよくわからないんですけど、向こう側の終了の橋と桜並木、そして多分、妙高山かな上越妙高ってありますから、すいません。間違ってたらコメント欄でお叱りの声をお寄せください。というわけで、ここをスタートしまして、今度はもう一気に お隣の富山県に移動しちゃいます2時間の旅になりますね第3セクターの私鉄で移動することになります現金でしか乗車できませんなので先に調べたんですけど片道がざっくり2200円ですというわけでここから一気に私鉄に乗って富山県魚津市を目指しますぜひ最後まで見てくださいそれでは今回の旅も始めて行きましょう 高田駅に戻ってきましたライトアップされてしかも桜の演出まで加わって駅舎がとても綺麗です高田駅を出発する次の電車18時54分富山方面に出発ですこの電車に乗って大洲市に行きたいと思います 高田から富山方面の越後ときめき鉄道一振りまで1550円ですこの先は鉄道会社変わりますのでおそらく電車の中で支払いをすることになると思います 予定通り18時54分の直越行きに乗りますそれで乗り継ぎをしまして愛の風富山鉄道さんの電車でウォーズに向かいますあと20分弱ありますドアが閉まります2階ですこちらのドアが開きます 今回は無理ででしししたたね旅旅すする着物男子いつ も, もこんな防状態で旅をしておりますりますドアが閉まりますドア閉直江津方面はこっちですね。 短い時間ででですすけど高田ともこれれお別れです実はこの高田お隣が春日山そうお隣の駅春日山上杉謙信の居城だった春日山城があるあの春日山です、えー、そしたら次の電車来るまで多少時間がありますなのでこの間に高田城執行園で購入した屋台メニューたこ焼きと唐揚げ今のうちに頂 い, いちゃいましょう。 じゃあさっきコンビニでチューハイ買ってきましたこれを飲みながら今日の疲れを癒しますちょっと早い時間ですけど開けますマスクを外しますね失礼してじゃあ一人ですけど乾杯高崎で食べてそれから一食も口にしてなかったんでボードロップにしみるななんか来てるなんだろうあれあれ特急列車特急列車っぽいです ちょっとこれ<笑>肉がはみ出てる手づかみでごめんなさいいただきま す, オ、うん、オですラ屋台の料理ってどういう状況でお客さんが食べるかわからないからっていうのもあると思うんですけど食めてもねジューシーで美味しい口の中で肉汁が溢れ出る感じ 引っにはね、最高のご馳走やっいりすよね次の電車が控えてる関係上あまりダラダラとなってもいられないのでありがたいですね食べ終わりましたからちょっと残ってるえ続いての屋台メニューはこちらのお焼きでございまーす ミルカアに美味しそうじゃないですかいただいてみます青のりとカツオの削り節がくりついてて本当に美味しそうですよねじゃあいただきます店先に細切れにした大きなタコの足が乗ってたんです串刺した瞬間に食感の凄さが分かる感じしかも冷えてもこんなに形が崩れてない最高ですこれ うまいあさっきの唐揚げと一緒で、まあ、どんな状況で食べるか分からないから冷めてもうまいようにちゃんと工夫してやりますこれ最高時間が押してる時にサッと食べられるのホンにありがたいお店の人たちもすごく気さくで前車が来たみたいです 完ですごちそうさまでした。 本当にごめんなさい多分富山駅の電車の中で追加料金支払いですね。<笑> 三番線の隣行きの電車に乗ります。よかった、エレベーターがある。はあ、エレベーターにす、救まれ続ける旅する着物男子馬場信です。三<笑>番線の電車来たかな。 上行きのワンマンカー、あれに乗ります。 20時25時分終点となりには8時25分に到着いたします。 日柄まで来ました。隣の青森。結構。芸能人さんで出身の人多いみたいですよ。 号ときめき鉄道の妙容羽馬ラインで泊まり駅まで来まして今度は愛のずかで富山鉄道で大に向かいますちょっとびっくりしましたね反対車線に来るのかと思ったら目の前に止まってたもうすぐこの電車高岡方面に出発します 21時11分終点、高岡には21時30分に着きます。 というわけで、じゃじゃん、新記録の見える街。 ウォーズ、無事、到着しました。長かったですけど、3月の僕の里帰り旅行、鳥取旅行編に比べると、初日に上越市高田の高田城市公園に行って、桜を見ることができて、今回に関しては、本当にスケジュール通りにウォーズまで見ることができて、ほっとしております。今回の動画、いかがだったでしょうか面白いと思っていただけたら、コメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいて、ありがとうございました。